どうもバンパイア TV のの<笑>今日は、B、型の月曜日飲んでみたいいと思います<音楽>オ ー, ケーカ決ト 今回一回は俺二番目三番目、四番目、五番目。オッケー。日、え、陰、ー、に。日陰一個熱いでで、ね、たださ、えー、ただ割るだけじゃさ、さっと並んでさ、お母さんに一言物申したいことを叫びながら。追加割っていくっていうのをやろうか。あの、お母さんはそれに対して文句言いませんのでね。はい。じゃ、あ一番の人からやっていこうか。はい、これの方が。 えてカメラにってて、かっもない<笑>っもうちょい右。 もうあちょっと待っていかかんよよちょっっっととと待ててじゃあ、おお母さんに物 す,、ま、たすひたことお願いい、いしますはい、えー、っと分かってることを言うなきまー す, あ流 す, 流す 見える見えよね。見えない見えない1、まね1 5おはいはまままっぐっぐっすすすぐぐぐ右て いいよたいたいたお母さんんんに一言言いたいたここととゲームややりすすぎちゃど<笑>どうするるるのところで始あるで見えよけよオッケー せーってねいいいいいよよっっっっっっっっすすすすすすとるるるるででたちょのの音がわ方方ににみんんななてあああそれ確認かリ食べたい何回目3回目これ。 5回目はい、オッケー前前前あのちょっと右左右と前もう少し前もう少し前ちょっと待って一 回, 回構えてみて構 え, 構えてみて構えてみて構えてみて構えてみて左に回 転, 回 転, 回 転, 回 転, 回転それでちょっと後ろかも左に回転触れちゃ う, う, うかよいいよ本気や っ, って本気 や, あやもうでもうっても、はいいんだよお母さんに一言お母さんに一言喋ることは面白くない あべべべるるるここ<笑>こととと面面白白いけど、ね、い怖いいわあと、はいいい怖わ左向きに方向変えて。 もうちょくっとももももうううううううちちちちちょょょっっっっっっとっもうちょくっとっいやもうちょくっととっゃゃあおお母さんんんに一言いいいいつりがやめめまずこんぐらいやった2せいめはいるよ。二 <ッ> 2回目は叩くときにお父さんへ一言入れますじゃあお父さんにひと言。<笑> これが割れたものです。いい 映ってないなこれが切ったスイカです。切った、うん。え、オッケー、オッケー。切った。たまた、また、またスイカです。はい、いただきあ。はい。あ、スイカ。めっちきます。うんうん、甘い？甘い。甘い。めっちゃ甘い。はい、どう？甘っ。このスイカはね、ね裏のおじさんがね畑で取れたやつをくれました。ありがとうございます。みんなで楽しく、美味しくいただきます。いただきますよしよし。え、すげえ。みずえ。 四国？えああなんか本当にねシャリシャリなアイスねシャリうまそう。えー、あスイカバーっていうアイスだ本当にあるよあるね。見て水取り距離に取れるよ。そうじゃあそれ向こう持ってて食べる切片。ねね志村けんの差し取るスイカ<笑>って食べるやつ。ああ分からんよ、ね。あのすっげえ早けた誰が一番最初にスイカ食べ終われるかっていう勝負する？いいよえでもサネじゃん。うあそうか。 種、種これまずなんでこんなシャリシャリなのそういう風になるあ、しょうまくんどうぞ食べるっていうか、嫌い嫌いじゃない嫌いではないけど、いらないうんグー。私も食べようてか、じゃあ今ここに全部細かく切ったらあれかいただきますいただきますおっきなに逃がしたよ何が、うん、甘い甘いそれがどうしたうわ、わったねお はいはい、こちらが先ほど私が綺麗に貼ったカンタのまあ手がでございます<笑>この手のとぼけのお舌を受ちゃった<笑>ありがとうございますこれからカンタと二人でスイカジュースを作っていきますイエーイパフパフーまあみんなはね、こちらで遊んでるんです、ね、そう、もう遊びに夢中になっちゃってねカナ<笑>さん、手を洗ったかい音とっとてた まずこれ、うん、さっきのスイカを種を取り除いてここに入れましたじゃあ神田さんここに手袋に調子してここに入れてくれるわかりました、ね、半分ぐらいにしてくれるはいいいよいや今日はねボケとつ約2つ込焼き約2つでいきます、えー、と思ったら、えー、行きましたねあこんなもんで、ね、手袋外して手袋あっちょっと割り上げたいわ 延長コードいらん あ, あ、いるいる延長コードいるかな延長コードはいあの ね, あねで、他のミルク作りでありますんでねぜひよかったら見てくださいお願いします延長コードぶっさー。o 延長コードぶっさけ フイスタップしよう。えー、もうジュースやんちょっと待って。おージュースやん。ビカビ カ, ンカン。あれだ、えー。ビカビ カ, ンカン。大輔した抑えてどうもそう。違う違う違う。<笑>こらこっちこっち。延長コート、ね。あやばい。あの時と同じやね。いくよー。あ、はい、いいよ。延長コート。もうジ ュ, ーュースね。無差別 OK。あああ、うん、あ。チ。やばい。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。やばいもう果汁溜まっとる。でやばいやばいやばい。大輔この果汁飲めんな。 をね、絶対いいつぶつぶあんじゃあ一回飲んでみよう一回ちょっと飲んでみようで飲めるんやったら別にこの作業になんでオースキーちょっと一回飲んでみてそんなにつぶつぶじゃな い, のいや俺がオースキー飲まない俺、ね、違う違うオースキーがあんな飲んだことあるじゃんどうこれぐらいどう何回も聞くけど<笑>いや 僕ごとはないけど、ない方がいいっていうことですこれ俺、うん、結構大変やな、これ、うん、こすのが。いっぱいやりながらやってて。いけ。いけよ、うんうん、ねああああい、したロイラ。早いさっきより落ちるの、きっぺ。あ、もう、お茶っぽいよ。いや、まだ全部。あ、これいどうい、ん、う 最後じゃ、一緒に切って、あの、こしていこうかはい、うん、よいしょいくよーはい、ちょっとストップしとてはい、お願いしますやり方わかるうんこれ、はあっちにそうそろそろそろそろ出なくなったら、カスをこっちになん<笑><笑>か、んできた オッケーあ、じゃあお母さんしておくか<笑>ちょっとちょっと待って、ちょっと待ってはいじゃいいよ、いいよはい、はい、はい、でしょはいもうちょっともう行けよ行っちゃいますあ、うん、オッケーオッケーオッケーオッケー、終わったちょっと待ってよいいうんおー、重い よ, 重いよはい、お願いします 綺麗な色だね、うん。大丈夫。めっちゃ心臓ビクッとした、ね。<笑><んか><笑>ビールやワインやね。ワインやね。本当だ。うん、まっ、マジで。オッケー。スイカジュースができました。 ゃんうん、なんかすげえなんかそうバンパイアのみたい、うん、全部なかったもんで、ね、さバンパイアの さ, <笑>さビールグラスやわそも<笑><ああ><笑>、ね、そもそもそもそも救急に座れるはい、うん、どうもバンパイア TV のあなんで <笑>はい、今日は、全部それ僕の名前 B 型を鉄の血液のキャビターはい、今日は B 型、A 型、AB 型、BB 型、CC 型です、はい、いや、大型が入った。ない<笑>確かに大型、はい、今日は、この BB 型初めて聞いた<笑><笑>じゃあみんな、乾杯しましょうか<笑>、はい、はい、スイカジューススイカジュース、はいはい、やばー、はい暑い夏にはスイカ型ユーイ<笑> はいでももうバンバンやてゆめです。今日は B 型の血液飲んでみたいと思います。いいいいない<笑><ま>い<笑>匂匂匂匂はなんかかかね、ねね、のの感じでですす、ね、っっあ<笑>あ、あだおおしてないいる血の味る大丈夫 あ, あ、これ合うわ、うん、甘いのと、そっぱいの塩辛いのとうん香り欲しいとどうぞまあ、み、う、てん普通にスイカ食べるのとさ、ジュースにするのと、どっちがおいしいジュース普通感、うん、じですよこちらジュースか あ, あ、お好きですかやっぱ加工したゃうはやめるやもうすぐ夏休みやん、うん、や夏休み何がやりたいの花火。 花さ、買っっっってていこうかねねねあ、そうや動画に撮お泊残り言う人もいらないやったら僕飲むけど。うんうん 俺もおかわり飲んどれパン、きっおかわりした俺、一回おかわりした 僕, 僕は二回やる、ね。あ、そうなじゃあ、ありがとうすごい、大人気俺、1 <笑>回おかわりしたうまい2回じゃない、うん、かわかるよはーいこのスイカ、あ、いやいやいや、待たない の血液のジュースは5億円で売っています5億円で売っているので30分以内にお電話していただける方はさらになんと値上げして10億にしてもらいます電話番号は 0120-9393 で覚えてください またのご利用お待ちしておりますバイバイ一度おい<笑><笑>このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いですもし動画を見て面白かったと 持っていただけましたらぜひ高評価よろしくお願いしますチャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいですまた感想や我が家のことで知りたいことなどありましたらお気軽にメッセージいただけると嬉しいですそれではまた次の動画でバイバイ最後までご視聴ありがとうございました あっ